森の中くまさんにであった」「花咲く森のみち」「くまさんにであった」「くまさんのゆうことにゃおじょうさんおにげなさい」「ちさこらさささのさ」 ほらさ「さっさささのさ」「ところがくまさんがあとからついてくる」とことことことこと「とことことことこと」「とことことことこと」「お嬢さんお待ちなさい」「ちょっと落とし物 白い貝殻の小さなイヤリングあらくまさんありがとうお礼に歌いましょう